やっと東山トレイル後半戦ここから行きたいと思います日向かい大人口じゃあちょっと今日もヤマップをオンにしていきたいと思いますアップオン東山トレイルコースのトイレここ貴重なトイレですこの先輪郭島でトイレはないです ここで用事を済ました方がいいっぽいですよ紀向大神宮の社殿は伊勢神宮との共通点が多いことから京のお伊勢さんと言われているみたいですああ早速出てきました京都一周トレインいるよしこうここね海運や空よけ通るといいことあるのかなっつってねちょっと怖いけど通ってみましょうかう<笑> この岩穴のトンネルを通り抜けると厄払いや海運のご利益があるらしいですいや何かいいことがあったような気がするさあここから大文字行って、えー、比叡山まで今日は行っていきましょうちょっと買ってみましたこれあれねルリボックルリボックこの文字顔でかく見えるんじゃないかなこれ。 向かい大神宮のとこでこっちから行く方とこっちから行く方二手に分かれててこっちから来たんでこのまままっすぐ行きますはい39番目はい今こっちから来ましてそのままこっちに行きますがちなみに こっち山科の方に続いてる道です毘沙門堂か毘沙門堂にずっとここ上がって東へのトレールに入ることできますんではいゴツゴツした岩結構岩多いです、ね、岩は滑りやすいんで注意してくださいねんで持、ね、ってですね岩の多いところからこっち側見ると山科方面が見えます、はあ 新幹線とかね、東海道線とかが、あそこ走ってますね。ね暑い、見てごらん、暑い。今日は三十八度まで上がるみたいですよ。祝日だから、結構人が多いですね。朝日が眩しい。はあはあ、なんかこう、まっすぐ行けそうだけど、まあ、こういうの出てるんで、間違いなく行きましょう。 結構、この毛上げからはほとんど道がずっと一緒だから間違えずに来れると思いますよ。 ほほぼほぼ道なりなんでねなんか何も話すことが全然なくてですねどうしようかなと思ったんですけどまもなく頂上でございますやっと下りです 大文字出てきました<笑>市内が一文できそうですねあっちが京都駅であそこの緑の森がえー御所ですね将軍塚よりここの方が景色はいいかもしれないですね上がってくるのは大変だけどやっぱり景色いいですね 銀閣寺の方に降りていきます結構散歩の人多いですね豪雨でしょうか崖崩れてますこの間豪雨の後に北山西部コース行ったらもう崖崩れしてて途中までしかコースが なくて途中で諦めましたけど東山コースもゴケ崩りあるんですね比叡山大丈夫かなもうここ降りていくともう銀閣寺のところに行きますで1階道路出てでバブルテスト病院の横をね上がっていくような感じになりますせっかくなに銀閣寺の前に降ってきます<笑> ちょっと朝早いから結構ねカメラ持ちながら走るの大変です頑張ろう。 ちなみにこれ、哲学の道はい哲学の道ちょっと一周取れる待ってちょっとここから住宅がややこしいです何通りあ、やっぱり白川通りね、やっぱりまたってすぐこっち入っていきますはい、出てきた 住宅がやっぱねちょっとややこしいですけどやっぱりあの棒出てくるんであれに注意しながら行けば間違いなく行けます暑い暑いバブテスト病院出てきたじゃあバブテスト病院行きまーす駐車場この奥の横入っていきます はい、ここが悩むポイントですねトレイルね、とても細い方壁が行きますこんな看板ありますけどねこの小川を上がっていきますはあ、めっちゃ涼しいですこれどっちでも行けるんですけどちょっと神社寄ってきますここで 仕立に分かれますこっち行くかこっちくかに分かれますけど、まあ、このこっち行きましょうかこっちから行きますわあれ大変な大変なことが起きてますコースが剥がされてますあらら誰か持っていたんですかねまあ手持ちしてください こっちでーすほーい清沢口石切 場, 場ちょっと暑すぎて登山になってます暑っ日常修習学院の発生 はあ、疲れたもう動画どこじゃないです、はあ、暑い比叡山入ってからもう誰とも出くわさないです、はあはあ、ここから下るのめんどくせえ電車川が出てきたほらあの橋を当たり前顔でも洗うか ええー。ああ。ええ、川です。水がきれいですね。冷たくて気持ちいいですか。涼しいでございます。涼しいでございごうっうっ落とし物です。眼鏡忘れた人。ここありますよ。眼鏡。 この間の豪雨の被害はあんまりなさそうですね無事に山頂までも行けそうです<笑>ゴールが見えてきましたもうあとねこっち側登ってグーッと行ったら頂上着きます頑張れ頑張ったあやった比叡山頂上 まー、あ、まーやね。意識まーまーやね。暑い。なにあれ。ポリポリポリ。テーブルの駅着きました。ここで一応東ヤマトルヘルコース終了でございます。はあ、自動販売機。 だいぶ暑さにやられてますね北山コースは涼しくなってからにしましょう、ね、そうですね、その方がいいですよテーブルカ大人540円です時刻表見とこなるほど、うんうんうん、それなんなんですか なるほど、わかりました。二百六十円のお返しと半券一枚お渡ししますとなって。お気に入りに持ち帰りください、はい。ありがとうございます。ケーブルに乗りまーす。ケーブルで降りるんですね。誰もいません。一番前行こう。 お疲れ様でしたチャンネル登録よろしくです。